教えてくださるのは加藤さん、志賀さん、薄井さん、ジョーさんの4人の方々です。そして今月の器はこちらです。阿蘇市乙姫にあります東方楽さんの作品を貸していただきました。東方楽さんのご紹介は番組の最後に載せておりますのでぜひご覧ください。 ではまず今日は加藤さんから、はい、ということでまず何をしましょうか笹を炭酸で殺菌してちょっと色もよく色よくするしますはいじゃあこの後はこの後はもうそれで小麦を湯 が, がきたいと思います同じ鍋ではいはい軸が柔らかくなるまでなるほど、はい、じゃあ結構丁寧に湯がいてはい あの団子をこねていきたいと思います。団子はい、ここお、七百五十グラム。米の粉が二百五十グラムです、はい。それと砂糖を大さじ二杯入れます。はい、でよくあの混ぜてから混ぜ合わせます。はい。と水八百 CC を少しずつ入れていきます。少しずつ。はい。はい、最初は全部で。はい。結構力入れるとですね。よくこねていきます。はい えっ、ー、と、このくらいの大きさにちょっとしまして、中に、中をドーナツ状にこんな風にします。さら中まで、あの綺麗に火が通るように。でこに、このあたりもちょっと、はい、うん、薄い方がいいと思います。こんな風にして。ですね、<笑>はい、そしたら、中まで早く火が通ると思も<笑>、うん。通してお湯に入れていきます。結構たっぷりですね。はい、お湯が多い方がいいと思います。そしさ、入れてって。 結構なんかあの楽しいですね、この作業はね。ね団子作りですか。うん団子作りなんかめったにできないし。あ、そっか、ここでちょっと形は悪くてもね。そうそう後から餅つき機で、はい、や っ, ちゃっうけます。ついていきます。じゃあ、あの茹で上がった餅はざずに一応取ります。はい。取って餅つきの中に入れます。これを、はい、はい、はい、じゃ、入れます。も、はい、うい、そこで。 すききの中に、よもぎを入れていきます。片栗粉を、あの、敷いたボウルに、このつけ型餅を、入れていきます。はい、お来ましたおで、これを、あの、大体5 0グラムぐらいの大きさにまとめて、ちびっていきます。はい、丸めて。はい、丸、ま、あの、あんこを入れてから、丸、丸めていきます。はい はいはいはい、の, のにます、はい、真ん中を、はい、巻いいて、あのここを通しますそいす、ねはい、そうでよもぎの香りが。